徳島県の慢性腰痛専門辻生太院長辻です本本日も動画をごご覧いただき本当にありがとうございます、えー、今日はですねこの腰痛と股関節の関係性というところをお話ししていきたいと思いますあの股関節と、まあ、腰痛っていうのはすごくですねこの密接な関係性があってですね、えー、当然この腰痛、まあ、腰の筋肉っていうのはその骨盤についてるわけなんですけどもあの股関節っていうのも当然骨盤なんですよね骨盤 あの骨盤っていうのをですねあのこの後ろ側だけってい う, こうイメージがあられる方があるかもしれないんですけどもあのこう見るとですねこの骨盤っていう部分があるじゃないですかこの骨盤ねで股関節ってこの前側のことを股関節っていうじゃないですかこ こ, ここの部分ですねでまあここですよね股関節ここ股関節ただこう見るとですねこのまあお尻の痛みも腰の痛みもそうなんですけども 腰の筋肉っていうのはこうとかですね、こういう感じでまあついてるわけですね。ただこ基本的にはこの腰の筋肉っていうのはこの骨盤、まあこの、この辺りとかにまあついてくるわけですよ。まあ全部が全部じゃないですけど、ここについてくるわけですね。そしたら、こっからまたお尻の筋肉ってこういう感じで股関節の方にこうついてくるんです。この股関節の後ろ側ね、後ろ側。で、そうこう見るとですね、あのー、これ後ろ、股関節の後ろ側なんですけども、こういう感じで、 前、これ後ろなんですけど、これ真ん中で前で。で、こんな感じでですね、こう空洞になっていて、まあ、股関節ってこう離れてますので、まあ、筋肉に依存してるんですね。で、こういう感じで、まあ、前についてくると。なので、これ前も後ろもですね、こう同じこう空洞、空間にあるわけですよ。ただ、こう筋肉っていうのはこう、太くですね、こう追いかぶさっているので、 やはり別物と考えてしまいがちなんですけども前も横も後ろも股関節なんですね。なので実際このお尻の筋肉がぐっと硬くなることによってこう引っ張るんですよこの骨盤を。そうするとこの腰椎っていうのがまた横に倒れてきてこの周りの筋肉が硬くなる。でここの後ろの筋肉が硬いとですねどうしてもこの前側支えているこの横側も。 前側も実はこう固くなりやすくなるの で,、ね、でこの股関節の可動域が悪い方はですねこのお尻の筋肉股関節の筋肉両方硬く な, りなってですねで特にここの腰痛部腰部分っていうのに痛みを引き起こすまあここも股関節痛も一緒ですけどねお 尻, お尻の痛み股関節の痛みっていうのも同じですけども。 っていなので結構こうセットと考えていただいて腰痛お尻股関節っていうのはセットで考えていただいても全然おかしくないぐらいで今日お伝えするのはですねその股関節の前側から内側につく筋肉ですねこの内転筋っていうまあこの筋肉になるんですけども内転筋この内ももですねこの内腿。でここの筋肉っていうのはこの股関節の内側からこの太ももの僕こうついてくるんですねこういう感じでついてくるんですけどもこの筋肉がどうしてもこう硬いとですねこう固いと こんな感じで結構大きいんですよ、これ、はい、僕の相棒なんですけども、あのー、骨骨くんね、えーこう、股関節がですね、ずーっと移動してもらってすいませんね、はい、この股関節、硬い方、特にこうやっていただきたいんですけどもあのこうですね股関節をこう、まあ、僕、結構開く方なんですよね、こう 開, く開くんですけどこれがです、ね、これぐらいで止まっちゃうとかいかないという方いると思うんですよ。 こうやるときにここが突っ張ってくると思うんですよ硬い方でここの可動域が例えばここまでしか行かない方が僕が言うマッサージとかやってもらうことによってここまで行くとでここまで行ったときにですね例えばもともと痛かった腰の動きをやってもらって痛みが変化するんであれば股関節の動きが悪いせいで 今の腰痛が引き起こってしまっている可能性があるんですね。で、それを実際に今日やってみたいと思いますので、ぜひやっていただければなと思います。簡単なんで。これ内転筋の、まあ、マッサージですね。内転筋のマッサージ。えー、内転筋っていうとですね、まあいろいろ大内転筋とかいろいろあるんですけど、えー、ちょっと見にくいですね。うん。ちょっと見にくいんで、やめときます。はい。で、えー、っと、 まずこう片方だけですねこう片方だけちょっと両方やるとこう腰がこうしんどくなっちゃうかもしれないので、えー、しんどい方は寝てもいいですけどこういう感じで足をこう内側に、まあ、倒せるところまでこれきつかったらですねこうやればこううがきついので、まあ、ちょっとこうだらんこうーと置き気味でも結構ですで、えー、太ももの後ろとちょうど 真, 真ん中真ん中と真後ろちょうどえー こう沿ったこう本当に内もものど真ん中って考えてください内もものど真ん中内もものど真ん中をこう探っていくとですねこうコリコリこう筋張ったもうこう内から外側までこう全体触るとコリコリコリコリコリコリコリコリコリコ リ, コ リ, コ リ, コリってこれコリ一番こう太い筋ですね一番太い筋こいつをですね狙ってマッサージをやっていっていただきたいんですねで。 親指でこうグリゴリが、こう内側って弱いところなので、ゴリゴリしすぎちゃうとですね、あの、揉み返しみたいになっちゃうかもしれないので、できればですね、この手相とかを使って、こんな感じで、こう肩を使ってですね、あんまり入りすぎと肩こっちゃうんですけど、まあこっちでできるんだったらこ う, こういう感じでいいんですけど、これだとちょっと力が入りにくいので、こっちの右手を使ってもらって、ここのえ太ももの この手正面ですね。このこのありを使っていただいて、このコリコリをまあ捉えていただくと。で、こんな感じでゴリゴリこう弾くようにですね。コリコリコリってグ ッ, グッグッグッグッでグッグッグッグ ッ, グ ッ, グッと。で、えっと太もものこの付け根ですね。付け根からちょっと下ぐらいと真ん中と膝の上ぐらい。これ三箇所。 3箇所ぐらいを目安にしてもらって1、2、3で、これを、まあ、20回ぐらいですね、こういう感じで20回ぐらいで、これができやりにくいようであればこっち側ですね、この照、えー、子側のこの辺りを使っていただいて、こりこりこりこっちの方が分かりやすいかもしれないですね、またこりこりこり。なので、山になっていると思うんですよ、金服って硬くなっているので、山になっているので。 山をこっちの太ももの前側の方から外側に本当はですねこっち側に行きたいんですけど本当はこうこう引きたいんですねこう引くと一番いいんですよこの層が効きますのでクックックと引くような感じがいいんですけどこれちょっとやりにくい可能性がありますのでもしやりにくければ前にクックックとでこっちもクックック多分こっちの方が分かりやすいと思いますこっちの方が分かりやすいと思いますのでクックックック まあ、大体20回ぐらいですね。こうマッサージをやっていただくと。で、これ、あんまりですね、こう皮膚を滑るだけではですねあん、全然意味ないんですよ。皮膚を滑らしてるだけなので、ちょっとこう、皮膚が擦れて痛いだけになっちゃうので、しっかり置いてもらって、で、コリコリコリなので、最初にちょっと遊びがいるんですね。こうギュッと、ぐーっと押さえとかないと、皮膚をこうやって、表面をこうやっても全然意味がないので、 一回キュッと手でやると分かりやすいかもしれないですけどこれを皮膚を今日やるんじゃなくて一回このコリっていうのを捉えてコリコリコリコ リ, リっていう感じでコリコリコリコリコリコリコリコ リ, コ リ, コリ下の方に行けば行くほど分かりやすいと思いますので、まあ、実際これをやっていただいて股、まあ、関節がぐっとこう左右の変化ですねを見ていただいてでまたこう立って体をねじったりとかあやってもらった時に 腰痛に変化があるようであればこの内転筋っていうのがあなたの腰痛の原因の一つになってる可能性がありますのでぜひ試していただければと思います。えー、いですね。動画をご覧いただきありがとうございました。